そぞれも天才的。そそれではインストラクターさんはここまででオーケーです。次は僕一人で走らせます。プロデューサーさん、僕の華麗な犬ぞりさばきよく見てって。可<笑>愛 い, い僕とお犬たちです。僕の可愛さは場所を選びません。 旅行だと思えば得した気分です。犬だって慣れれば平気、多分。犬たちに慕われています。ほら、信頼の甘みを、ちょ、強プロデューサーさんもソリを引きます可愛さと無知でしつけますよ。僕は歩くダイヤモンドダストです。 雪国の大自然も僕の味方です犬たちも慣れれば可愛いですね止まって英語で言わないとストッププリーズノー犬たちは僕のためによく走りますプロデューサー これ、勇気化粧ですよやっと犬と仲良くなれたのに、もう終わりですか寂しくなんかありません。また来ますから。ですよね、プロデューサーさん。わー、すごい。って、オーロラくらいで我を忘れたりしません。僕が見とれるのは、鏡に映った僕くらいです。 でもオーロラの美しさは想像以上でしたけど僕もいつかあれくらい輝いてオーロラをバックにセンターは僕僕の可愛さは場所を選びません旅行だと思えば得した気分ですオーロラと僕なんて夢のい この美しさやはり綺麗な風景に囲まれると引き立ちますねプロデューサーさん、オーロラなら出ますよ。僕がいるんですから僕は歩くダイヤモンドダストです雪国の大自然も僕の味方ですこういうロケならまた来ても。 この美しさは間近で見てもらいたいですね。もちろん僕ごとオーロラの下の僕、いつもより輝いてますよね、プロデューサーさん。この一瞬、目に焼き付けてくださいね、プロデューサーさん。もう少し見ますか あ, あ、僕じゃなくて、プロデューサーさんが見たいかと思って。 もう少し見ててもいいですよ。この思い出を。見渡す限り真っ白な雪。周りに何もないから僕という素材の魅力がいきますね。僕の可愛さが一層引き立ちます。って、プロデュース 何をぼーっとしてるんですかまったく、自差ボケなんて言うんじゃないでしょうね。そんなことじゃ、これから先、先あ。あ、僕のは違いますよ昨晩楽しみで寝つけた。 どんな時でも僕は最高に可愛い僕をキープしていますから。それがプロのアイドル、小清水幸子ですし。そういう経験が僕をますます可愛くしているんです。そう。毎日僕の可愛いは更新されているんです。もちろん、今回のお仕事も僕を成長させるでしょう。 この厳しい寒さのおかげでまた限界を突破できそうですよだからプロデューサーさんも可愛い僕をしっかりプロデュースしてくださいねほらわかったら返事ですよプロデューサーさんオーロラは僕も生まれて初めて見ましたプロデューサーさんオーロラって こんなに綺麗なんですね。それに、その下にいる可愛い僕。僕とオーロラが同時に存在するなんて、奇跡と言っていいでしょう。今宵限りのミラクルです。まあ、今のはちょっと言い過ぎましたか。でも、アイドルにならなかったら、こんな景色は見られなかったですね。それについては、ちょっとだけ感謝してますよ。 僕がアイドルになって、プロデューサーさんと出会って。それって、奇跡ですよね。な、なんとか言ったらどうなんですか僕がせっかくこうロ、ロマンチックなことを言ってあげたというのにまったく、これだから乙女心のわからないプロデューサーさんは、せっかくなんだから、もっとロマンチックなセリフを返してくれても。 <笑>な、何でもありませんよオーロラがロマンチックだから、僕のムードにぴったりって話ですふ、ふふーん